りま<音楽>敵軍到達まで残り30秒っえー、もう来たの I'm a a y 殲滅確認祈祷するわたしの邪魔をしないでちょうだい。 Suck. <laughs> あなたは私の両親を殺した精霊がイフリートではないと言ったでもそれを証明する決定的証拠はないあなたの言葉は信じたいそれにどちらかといえばあなたの言葉が正しくあってほしいと思っている私もできることならあなたの妹を殺したくなんてない 今回の修学旅行の行き先はアルビです小さいけれどとってもきれいな島ですよそれでは先に部屋割りを決めちゃいましょう好きな人同士で45人くらいの班を作ってくださいその部屋割りとやら一緒に組むぞ 職務なのだろう。ならば問題ないではないか。 自分を認めててあげほしいその代わりに彼を女子にしてほしい一緒にお風呂に入ろう。 今度の修学旅行、気をつけた方がいいわ調査したところ君たちの修学旅行をプランニングした旅行会社は DEM インダストリーの系列会社のようでね私たちを除けば今世界で唯一リアライザーを製造することのできる会社だしかも 彼らは精霊の殲滅を主張し続けているどうもきな臭いのよねしかも私はその期間本部に出向予定だし後のことはレーネに頼んでるから大丈夫だとは思うけどくれぐれも気をつけてちょうだい 人たちが話しているのを聞いたことがあってなでもでも私が想像してたよりずっとすごいぞ空も海もとても綺麗だなおっこれがヤシの木というやつかあそこにあるのは船かお楽しみのところ失礼します。 風が立っていて危険ですのでホテルに戻ってくださいとのことですあなたたちの随行カメラマンエレンと申します火圧に監視されている気がするのだ ているのか<笑>やるではないか譲るさすがは我が半身と言っておこうこの我と互角に戦えるとはだがそれも今日でしまいだ 反論、この百戦目を制するのはかぐやではなくゆずるですふん、<笑>ほざきおるわいい加減、死んだる病にふさわしき精霊は我と認めたらどうだ否定生き残るのはゆずるですかぐやに病の名はふさわしくありません いずれもそのつもり。<音楽> してまいなはせ り秒、えー、もう来たの月面がなんぼのもんよ実際じゃ結婚なんてできないじゃない次 神聖なる決闘に横やりを入れると貴様一体どういう了見だ答えによっては我がえー、っとシャテン・ランツが貴様を貫くことになるぞその通りよくも我らの命運を定める神聖なる決闘を水入りにしてくれた どう責任を取ってくれるつもりだ静止かぐやそれでは脅迫です。 かぐや譲るよ我らのこれまでの戦績は25勝25敗49引き分けだが1つまだ勝敗を決していないものがあるとは思わぬか疑問勝負を決めていないものとは 一切をひれ伏せさせる我の魅力をもってすれば勝敗など見えたようなもの否定そんなことはありえませんゆずるの方がずっと魅力的ですふん<笑>たわけたこと魅力的なのは我に決まっている 元々病という一人の精霊だったのだだが幾度目かの限界の時か病は二つに分かれてしまった説明二つに分かたれたユズるたちですがやがて一つに戻ることが分かったのです。 存分我を賛美するがよい西願譲るを選択してください。 両手に花といったところかな。 確保、こちらへ来てください何を情けないことを貴様は我の意志に背くというのかだとか抵抗は認めません。